ラストで男だろと言われて、駒沢大、大谷博明監督が、ロックの一年生に叫んだ、最後の劇。区間ショールーキー、伊藤葵優は、言われたことは、誇り。箱根駅伝で、オーロ袋共に制し、完全優勝で、大学駅伝三冠を達成した、駒沢大学。全10区間で、全てが5位内と一つのミスもない完璧な駅伝をやり遂げたが、その中で、ひときわ目立ったのが、5区、ロックを任された、一年生コンビの走りだ。 選手層が厚い競合チームで重要な山の2区間に1年生が抜擢されるのはなかなかないことだが大谷博明監督は2人を信頼して送り出した走るからには区間賞をという気持ちでいた5区の山川拓馬は4区でトップに立った鈴木目吹き3年から助けを受け取る際行けるぞと声をかけられたその声に震え絶対にやってやると決意し 軽快なリズムで山を登り始めた。その山川の箱根駅伝は、出雲駅伝が終わった後から始まったと言える。出雲駅伝は、伊藤葵優衣葵。一年とともにエントリーされていたが、出走りはかなわず、チームの優勝は嬉しくもあり、悔しくもあった。大会直後の出雲記録会の5000メートルに出場。タイムは14分10秒20で、3位と調子は悪くないと感じた。そこから一つ一つの練習をこなし、全日本大学駅伝では、4区に起用された。 走るからには、区間賞をという気持ちでいたので、初駅伝で、区間賞を取れたのは嬉しかったですね。もちろん反省点もありますが、ラストでペースを上げられたのは、自信になりました。山川は、そう言って笑顔を見せた。田沢が山川の走りに、駅伝って面白いな。レース後、田沢連4年が、4区が一番の懸念材料だったんですけど、それが区間賞を取ったのは、本当驚きで、駅伝って面白いなと思いましたと語ったように、 山川のあっぱれな走りで、駒沢大は全日本を制して2冠を達成した。箱根に向けて山川は5区を希望したが、一方で不安な面もとろしていた。自分は中学の時から地元の長野の山を走っていたので、登りには自信があります。でも、下りが全く走れないんです。そこをうまく走れないと、ラストで抜かされてしまう可能性があるので、箱根までに下りをしっかり走れるようにしていきたいと思います。5区は前回大会で山登りを担った。 金子いぶき3年や大坪光太4年が候補により、部内競争が激しさを増していた。だが、金子が11月に足を痛めて調整不足となり、校長の山川が5区の椅子を勝ち取った。出走り前は、青学大の若林博、木2年を意識したが、当日変更で出走りがないと分かり、勝負できないことが残念に感じられるほど、スタート前の調子は良かった。かなり不安に感じていた、上り、バコレドー道門。 3.6 キロでは小田原中継所で到着だった青学台に15秒の差をつけ、太平台 7.1 キロでは2位に上がった中央台に19秒の差をつけた。だが大谷監督は前年の金子のタイムよりも遅く大丈夫かと心配したという。山川は体が動かない異変を感じながら山を登っていた。登りに入ったぐらいから気温が下がって体が動かなくなってこれは本当にまずいって思っていました。 下りがあるから大丈夫だって自分に言い聞かせたんですけどかなり不安でしたね山川が底力を見せたのは1 6 2キロの最高地点からの下りだった苦手だと語っていた下りで中央台との差を広げ始めた下りの練習の成果が出ました全日本以降下りを克服しようといろんな人に話を聞き下りの走り方を教えてもらった同じ1年の木さんからはとにかく飛べ監督には頭から突っ込むような感じで行けと言われましたし 同期の木さん、雄大たちからは、とにかく飛べと言われました。尻に足がつくぐらいの勢いで走った方がいいと。そう言われて、実際やってみたんですが、やばかった。めちゃくちゃきつかったです。でも、下りでの足運びができるようになると、下りの走りが身についたように感じられました。レース前は、下りで離せないと意味がないというくらいに思っていました。山川は、下りに入って加速し、最後までスピードが落ちなかった。 将来は実業団でマラソンを走ることを目標にしており、1年生時から25キロから30キロを普通に走って足を作ってきた。距離を踏んでいたことが最後の粘りに結びついた。スピレンはヒーヒー言っています。苦笑、オーロ優勝のゴールテープを切った時は嬉しかったです。中学の時から始めた駅伝でまだゴールテープを切ったことがなかったので笑い。オーロで勝てたのはいいですけど、区間賞を取れなかった悔しさがあります。 来年は、区感心を出し、チームでは柱になり、安心して任せられるような存在になりたいです。さらに強くなるためには、スピード練習が欠かせないが、あまり得意ではなく、スピレンは、ヒーヒー言っていますと苦笑した。これから山川がさらに成長すれば3年間、駒沢大の山は、計算が立つことになり、他校にとっては、大きな脅威になるだろう。補欠や応援で走れず、本当に悔しかった、出雲と全日本。 ロック、伊藤も山川と同様に、出雲駅伝のエントリーメンバーに入りながら、出走りできなかった。その悔しい思いをぶつけた、出雲記録会の5000メートルでは、14分30秒29で8位。全日本大学駅伝では、出番がなく、同じ1年生の佐藤と山川が出走りしていて、焦りを感じた。 出雲で啓太佐藤が走って2区区間賞を取り全日本では啓太が出て山川は4区区間賞を取ったんですが僕は補欠や応援で走れなかったのでほんと悔しかったです箱根では何としてもという思いでいたのですが最初6区は喜さんが走る予定になっていましたでも喜さんの足の状態があまり良くなくてレースの1週間前ぐらいに監督に行くぞと言われて運が回ってきた感じで嬉しかったですし 決ままっっったた以上はししかり走ろうと思っていました出走り予定だった木さんと考えたロックのレースプランレース前出走り予定だった木さんとロックのレースプランと目標タイムを考えた前回大会は順大のマキセ・瀬啓斗が58分22秒で区間賞だった今回も同じぐらいになるのではないかと予想してそのタイムを目標にスタートしたフクロウトップでスタートし優勝がかかっていたので最初はかなり突っ込んで入りました 中央大の若林、陽大さんは4年生のロック経験者でコースを熟知していましたが自分は何も知らない状況で臨んだのでフレッシュさを活かしてとにかく積極的に行こうとできれば最初30秒差だったのでそれ以上話したかったです序盤の上りは得意ではなかったが下りには自信があった最高地点から降り始めると足が回り加速して坂を落ちていった途中各ポイントに先輩たちが立ち 区間賞ペースだと声をかけられそれからは区間賞を意識して走った監督を胴上げできたことは一生の思い出最後の3キロで運営管理者が合流した大八木監督から後ろとのタイム差がアナウンスされ最後男だったら行くぞと声がかかったするとペースが少し上がったラストで男だろと言われたんですがいざ自分が言われる立場になるとちょっと気合いが入ると言いますかもう一回頑張ることができました あの言葉は言われる人の方が少ないですし今回で最初で最後になったので自分は言われたことを誇りに思っています大八木監督から激を受けた伊藤は中央台に47秒差をつけて7区の安原太陽3年にたすきを渡したタイムは58分22秒で出走り前の予想タイムにドンピシャに合わせ区間賞を勝ち取った伊藤が好スタートを切ったことで袋にいい流れが生まれた 伊藤が中央台につけた47秒差を7区の安原8区の赤星優斗3年9区の山の力4年そしてアンカーの青垣京を3年の4名でゴールするまでに1分42秒差まで広げた9区の山の首相がレース後6区の伊藤がすごくいい流れを作ってくれたと語ったように後ろの上級生たちの走りにも確実にプラスに働いたゴールで優勝の瞬間を味わえたこと監督を胴上げできたことは一生の思い出ですね 大きすぎるダメージ、ロックは正直走りたくない。伊藤はレース後ほっとした表情を見せた。だが足はロックを駆け降りたダメージが大きく、その衝撃的な疲労は想像を超えたものだったようだ。来年もロックを走りたいかというと、今は足がボロボロの状態なので正直走りたくないですね。 10月、11月になったら、そういう意欲が出てくるのかなと思いますが、まずは、ケータや山川に追いつくことを目標にしつつ、箱根で平地の区間で走れるぐらいの走力をつけていきたいと思います。山の極ロックは、2年連続で、区間賞を取るぐらいの回想を実現するのは難しい。周囲から過度に期待され、選手もプレッシャーを感じ、気負って走り萎縮してしまうからだ。だが、それでも、山川や伊藤の殺走とした走りを見ると、次も期待してしまう。来年の100回大会。 駒沢大が箱根駅伝2連覇。史上初の2年連続の3冠を達成するためには、二人の山での回装が大前提になる。箱根駅伝プレス、佐藤俊文。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろし